お腹周りのエクササイズをしても、なかなかお腹が引っ込んでこない。下腹が全く変わらない。そういった方に今回のスクワットがおすすめです。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今まで凹みにくかった下腹、姿勢から改善できて、確実にお腹が凹んできます。やり方を聞いた後で一緒に5回ほどスクワットをしていきましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、下っ腹が簡単にへっこんでいく、フロックスクワットというのを紹介していきます。お腹周りのエクササイズをしても、なかなかお腹がへっこまない人は、腹筋や腹横筋ではなく、姿勢が関係しています。バレリーナの方、お腹出ている人が実はいません。なぜかというと、バレエで行われている基本の第一ポジションが、 お腹を確実にへこませてくれる姿勢なんです。その姿勢を今回身につけながらスクワットをたったの5回やっていくだけで確実にやる前やった後変わってきます。それを継続的に行うことによって姿勢が身につきお腹のへこんだ生活が待ってます。今回アイテムを使用します。レジスタンスバンド。これを使うことによってさらに お腹をへこませる姿勢を身につけることができます。ない方はなくても真似だけしてください。ある方は使ってください。もし持ってない、必要だっていう方は説明欄にリンク貼ってますので見てみてください。で、今回タートル使ってるやつは編み込んであるゴムなんですけど説明欄にあるのは普通のゴムです。おいおい、編み込んであるやつ紹介しろよって思うかもしれませんが編んであるゴムは 切れにくいメリットがあるんですけども摩擦で皮膚をすりむくデメリットがあります女性はこの編み込んでないやつを使ってくださいあんまり使っているとこっちだと皮膚が黒ずんじゃいますなのでこっちのが破れやすいんですけどもこっちの方がいいです肌に優しいですこっちを使ってくださいで今回このバンド持ってる方はちょっと硬めのやつを使ってくださいでお腹をへこませる今回のポイントとして 骨盤の外旋というのが関係していきます。骨盤を外旋することによって、お腹をへこませる、お尻を締めるという姿勢が身についていきます。骨盤がどうしても内旋してしまって、X 脚、O 脚になった姿勢の方はですね、やはりお腹の力が抜ける、お尻の力が抜けて出る、腰が反れてくる、お腹が前に出てくる、こんな連続の繰り返しです。こんなの嫌だって思う方はですね、 今日一緒に5回やりましょう。改善されます。それではやり方を紹介していきます。今回やる場所は、布団とベッドの上ではちょっと難しいです。ですができないことはないです。ですが、立って行うだけですので、布団やベッドから降りて床でやっていきましょう。紹介します。はい、今回骨盤を外に広げる力、プラス外に広げることによって、お尻がキュッとね、 しまります。そして今回、まずバンドを使わずにフォームだけ見てください。まず足を揃えた状態で手は腰です。ここからかかとをつけたままつま先をちょっとずつ広げてみてください。んで、これ以上つま先が広がらないよっていうところでストップです。この状態でストップした時にちょっとね、 前かがみになってしままうと思いますこれでしっかり骨盤を外に広げてお尻をキュッと締めた姿勢がお腹がへこんでお尻が締まってっていう姿勢になりますこの今完成したお尻とお腹の姿勢のままですね膝を広げてお尻を締める膝を広げるお尻を締めるっていう感じで5回繰り返します この時に、膝を曲げた際に、お尻が出たらダメです。締めたまま、まっすぐ、一直線、お尻を締めたまま、お尻が出るとお腹が出ます。ですので、お尻を締めて、お腹をへこませて、このまま、かかとが浮かない位置まで下がって、かかとが浮いたらダメです。 離れてもダメですかかとがついたまま下がれるところまで下がる前かがみにならない体まっすぐ保てるところまで下がる立つというのを繰り返していきますこの時にバンドを膝上にセットします膝上にセットしたら今と同じように動きます しゃがんだ時に自然とゴムを引っ張る形になるので骨盤を広げる力がすごくつきますそして骨盤を広げる時にお尻を締まりますからしゃがんだ時もお尻が締まったままをキープできるということはお腹がへこんだままずっと動けるということになりますこれがないとしゃがんだ際にちょっとお尻が緩んじゃうのでお腹の力が抜けやすいです ですが今回はバンドない方はとにかくお尻を締める意識をして体をまっすぐにしとけばお腹がへこんでおきますからその意識でやってくださいこれを5回一緒にやっていきましょういきます1234しっかり伸びます234前かがみにならないように12 をを締めてお腹をへこませた 341234OK ままで す, 3 4 4 2 3 4、OK、です今ので骨盤が少し外旋している感覚お尻が締まったままになっているって感覚があれば OK です今の骨盤を広げるお尻を締めるっていう意識ができてくればですね自然と座ってる姿勢立ってる姿勢っていうのが良くなって。 お腹を常にへこませた状態っていうのが楽にキープできてきますもちろんお腹の脂肪が取れるわけではないですけども姿勢が改善されるだけでもお腹というのは凹んでウエストは細くなりますから今の第一ポジションというのを練習してもらって骨盤を広げとくお尻を締めとくという姿勢を身につけてくださいそうすることで今よりも確実にお腹がへこんできます